私は坪田義次東京で企業防衛コン会という小さな更新所を経営しているこの仕事は企業相手なら従業員の採用や管理職への登用にあたってあるいは取引先に対して身辺調査をすることだ例えば共産党員か社会党員か総会屋とつながっていないか右翼かヤクザでないかということだこの仕事をしているといろいろな情報が手に入る。 ある時収集した右翼団体の情報をまとめた本を作ってみたら企業相手になかなかいい値段で売れた次に爽快屋のリストを作ったらこれもまた売れたジュフフ フ, フこれはおいしい商売だな右翼爽快屋ときたら他に何かいいネタはないかなそういえばいやー坪田さんブラック解放要請っていうのは本当に立ち悪いですよ 差別するのか俺お前日本国憲法にも剣道っとんねや俺というようにね何かあると集団で差別だ差別だって言ってくるんですよそうですかそういうものなんですか個人相手だと結婚相手の身元調査があるのだが9割くらいは次のようなものだったあのうちの娘が今度結婚するんですが 相手が童話者でないか調べて欲しいんです。ドア者って何ですかエッターとかそういう人たちです。そういう血がうちの家系に入って欲しくないんです。あー、部落とかそういうことですね。確か5年ぐらい前に労働問題研究なとかいうところから買った特殊部落リストとかいう本があったな。あれはあまり出来が良くないけど作り直したら売れるんじゃないかな。 そして昭和50年8月人事特殊部落致命相関が完成した価格は1冊3万円宣伝チラシを2000社に配ったなお前年にはあの八日高校事件が起こっていた時節柄これは売れるのではないかと確信したまずは500部印刷し少しずつであるが売れていた「志津さんこんなものが届いてます」 何々戦略同封いたしました書面はまことに差別撤廃の折から遺憾に存じます問題はその書面です見てくださいん特殊部落致命相関んだこれはもしこんなものが売られているんなら大変なことじゃないか何とかしてどこかから実物を手に入れられないかな 当時解放同盟と企業の関係は薄かった解放同盟側は傷執行員がブラック地名総監現物入手のため企業を訪ね回ったがガードは固かったそれでも1ヶ月後解放同盟はある企業内部の協力者からブラック地名総監を手に入れた夜のニュースです全国の被差別ブラックの地名が掲載された「ブラック地名総監」という本が売られていたとして ブラック解放同盟が会見をしましたこれは前代未聞の悪質な差別行為です我々は発行者と企業の差別性を徹底追求しますへえー、大変なことになってしまったこんにちは坪田さんおられますかえ、坪田なら出ておりますいつ頃戻られますかさあわかりませんねわざわざ大阪から出てきたんですよ ららここで待たせてもらいますさどうしようなんとかごまかして諦めてもらうしかないかなはい坪田ですなんやお前坪田やないかあこのあと私は当時六本木にあったブラック解放同盟中央本部で確認会を受けたこれはまだ事件の序章に過ぎなかったのである